見えるかな新天根仰天宮に来ました。今からフェイスブックの何だろうグループで知り合った、えー、方とお昼ご飯を食べに行ってきます。日本語学科みたいなので日本語の言語交換をしたいということで、僕もあの中国語を喋る相手がいないので、その自分の中国語を伸ばすためにちょっと話してもらえたらなと思って。 はじめ今からいいきたいと思まますすみません遅くなってそうそうそうそう、パンユーエンのカラーと一緒。<笑> だかからパパパンえー、うん、パスタパスタいいいや全然んななゃですよ<笑>、えー、日本語どのぐらい勉強してるんですか 去年年からあ<笑>っちゃ<笑><笑>僕、中国語年勉勉強強ししててるるけどは大大学<笑>大学学政政治治ででも政治学勉強してるんじゃん。<笑><笑><笑> 嗯哎烦。哎烦。哎烦。哎烦。哎烦。哎烦。哎烦。哎烦。哎烦。哎烦。哎烦。哎烦。哎烦。哎烦。哎烦。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。哎。 ーーーおー美味そ、えーーしうカルボボボナーラ食べましょう慶応大学ががいい、はい、がいいいいいいイイみんな慶応ボーイがいい<笑>やっぱそうなのーとあ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 あ、そういうい冗談があるんだああ冗談えー、面白い、うんうん、は頭いいは、っ、うん、っぽぽは お, 金お金持ち<笑><笑>でもまあまあ印象は合ってるよ大体合ってるうん今後は学 店, 動員学 店, 公館学店<笑> 东西是雪店雪店的那个雪你买有钱就买到雪了啊公关雪地啊雪地雪店雪店水地水地水地水地水地水地水地水地水地水地水地水地